オペレーションストリクスフェイズ2娘アーニャを特待生であるインペリアル・スカラーに仕立て上げねばならないそのためには優秀な成績を収めステラを獲得する必要があるのだが。